やばい、急がなきゃよしょよしょ朝ごはんとお昼ごはん一緒今からヨガヨガ急がなきゃうん<笑>、うん 美味しいってきます。 ああ近いからできたー作り置き餃子の種セロリ炒め前動画にした美味しいおつまみサラダうわんだろうあと鶏できたー これは全部食べないよ。半分、半分しか食べない。けど焼いちゃった。<笑>あ、疲れた。と、野菜つまみ3種。1日目。よいしょ。もちろん飲むよ。お酒持ってくるよいしょ。少なめ、少なめ。 かんぱーいあおいしいいただきます今回包み方をそう2種類やってるな少しおね 頑張って食べるバ、うん、バンバンジーみたいなやつ う, リでうん。うん まあ1日目はこんな感じ。 ー体がぞンバンジー作ったちが入れちゃうおー入れ うん。 出る前にダイエットするもんじゃないね、うん。うん。お腹が減ったよ。今日はこの、この液体分だけでする。 ちなみにね今日本当はお散歩行こうと思ったの家でずっと仕事しててだからさジーパンに履き替えたのに さ, さ焼き鳥を買いに行こうと思ったの<笑>そしたら今日焼き鳥屋さん定休日だった、ね<笑> ご飯食べた後、お散歩に行くの。乾杯。おい、またやっちゃった。貴重なのに。なんてこと。もう一回。乾杯。 おいしい<笑>すっごいお腹減ってる<笑>いただきます う, ん、うん、うん。おやつ何にしようかおやつをちょっとだけ食べてもいいことにしてるそうしないと大きくて絶対もっ食べるでしょ 今はムール貝とあとは鮭。体重の変動ってみんなどれぐらいする？なんかさちょっと頑張って運動して野菜多めのご飯にすると4500グラム<笑>次の日落ちてんの。けど。 なんかさ一過性すぎてさ次の日にはまた今度1キロ太ったりとかさ朝ねもうよくわかんないんだけどポーカーやろ最近さポーカーにハマってるんだ、M4、M ホームで、ね、サミーってところの アプリの M フォームで見ているポーカーのアプリでずっとポーカーやってる楽しいただでずっと遊べる見て焼けたいただきます。 うんふんだもんこれいいねうん。 フフフフフフフフフフフフ行くかねフフフ これはダイエットじゃないねでもさお野菜いっぱい食べてるし体にいいね乾杯ちょっともうちょっとなんか食べたいえ結構大きいチョコボールぐらいの大きさだ うん、うん、えめちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。教えてくれさい。え、超美味しい。これハイボールに合う。 夜のは散歩はいけないお風呂入るお風呂お風呂にたっぷり入りますやばいんだよお腹がわかるなんかさ趣味てこのこぼれる肉をみんなこんなもん の本当におなかのお肉かモザイクあげとこかな悲しいね明日はヨガ確定感とかないとヤバいヨガ頼み酒<笑>はちょっとやめられないような あれなんか痩せたかもう映えた。 はい。